大好きで、うん、ね。あーすごいです高級バターにかしてたりするとね。簡単にや三十五って結構ね。この一つランクだと安いのよ。待、ま、生クリームってそんな。ね、じゃあキャップところを持って、それをただ振り回すって振り混ぜるっていう。ね。え何にするんですか。い、ね、やだっていろんなもの使われるじゃんこの下の残った部分。 この間もこの会話してない。しました。無理です。<笑><笑>ボケロジ言うたら会話して<笑>。こ答えはなんだっけ。なま、なんだっけ。チーズか。チーズの。うんう、乳製、ヨーグルトと同じだよね。だからそのほら、スープ料理なんかに使ったり。違うーー違う。い、だからそれ、湯葉上の部分ね。うん、あ、じゃ、これでいける。じゃ、あやってみる。こう す, すごいじゃちょっとこ の, のアングルでそのまま行くので、はい、じゃキャップを上げてそうだね<笑>これ完全に分離してるっていうのが分かるっちゅうサラサラあでも彼で透明じゃないか多分これはこれでうまいと思うんだよええー、いえいええいええ、ね<笑>ま、い, いうええってええ<笑> じゃあこれはもういいよね、はい、それをじゃあほ書き出したいんですけど、はい、ちょっとあ気をつけてカッターでねハサミでもいいんだけど、ねはい、ザクザクザク、うん、でもね実際にこう実験でやるときはこういう操作ってとても大事なのねやる<笑>っていうのをね記録取っておく方が価値があるんだよ<笑> あーすごいー高級バターだねじゃあ早速はい、うん、じゃあそのナビスコだっけナビスコをプレミアムにつけてもらいましょうかえ<笑>これ、うん、これでスプーン使って任、うんまあ、せますあとは別にホンに食べるわけではないのであ食べてもいいけどあすごい、うん いいですね、そのす 食, 食レポいいですね。<笑>食べてないのに、うん、どうするそのまま食べてもいいしその重ねてもいいしいいっあそっか重ねたらいいのかな、うん、えっすごいすごいすごい<笑><笑>一<緒に><笑>うわすごいすごいすごいすごいすごす